えー、私たちがこれよりご披露いたしますのは「はるか第一幕始まり」テーマは「東海道五十三次」江戸から今日まで東海道を駆け抜ける男の壮大な恋物語です肌、えー、寒くなってまいりましたがこの会場全体を熱く盛り上げるような演舞してまいりますのでどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまいりますお江戸達てはるか 上方ようこそおいでくださいました。ここはにぎわうおいどのジョーカーこれよりご覧ににれますなとある、はごいのほら、しょで待つ人ひに思いをはさ。 クイ これはそなたのもとへと行く手を阻むは荒れ狂う大河箱根八里は生まれ残すがお釣り越せるは大井川 あなたのことが 皆さんありがとうございましたそれではアップレッションを発表したいと思います